うっすうっす髪の毛薄どうも太郎ですよいしょさて拍手そうだね皆さん BTS のグクって知ってますかいやいやいや俺は太郎だよ俺グクじゃないから落ち着いて落ち着いて 静静粛に静粛にに BTS っていう防弾少年団っていう韓国のグループのグクっていう人がリンゴ酢洗顔っていうのをやったから、ね、続けているらしくてリンゴ酢洗顔って何だっていうとリンゴ酢をちょっと水で薄めて洗顔するっていう方法なんですけどこれをやってるおかげでグクはねあんなツルッツルなテッカテカな美肌になっていると。 いうことなんですけれども、これはね、ちょっと一週間やってみたいと思います。今日先ほどやったので、ちょっと二日目からね、動画にしていきたいと思います。今ね、ここなんかね、あの、秋天院の影響ですごい乾燥やばくて、口先女みたいに裂けちゃってんだよね。ピーぴ、ピエン。<笑>はい、ではそれではやっていきたいと思い。重いマンゴープリン、ブンミあ げ, あげ リンゴス、リンゴス洗顔二日目でございます。これでこうやって、こうやってよろしいです。リンゴス洗顔三日目でございます。はい、で切りました。はい、こんな感じです。リンゴス洗顔四日目。目覚ましの。 やっていきますでもねなんかこれニキビあとは赤くなってるんだけどこれは元からのニキビねまだ新しいニキビはできないかなリンごステンガン最終日 起きての影響で乾燥がやかくて、ポロポロ取れてるんですけど、こんな感じです。もう結構薄めてるんですけど、結構皮脂がね、だいぶ取られちゃう感じがしますね。 リンガンガンガンガンガンガンガングクがやっているリンゴステンガー1週間実際に続けてみました最初のはね乾燥がやばいやばいって言ったんですけどしっかり粘り強化粧すを塗ってね保湿をしたら結構いい感じになったので紹介したいと思います 実際ね、あの質をつけてるのでね、多少酸性なので、肌にちょっと負担はかかるので、弱い人は本当にやめた方がいいと思うんですけど、ニキビとかはね、本当にできなくなったって感じですね。で、やっぱり乾燥がすごくなるのは事実なので、その後のね、乳液化粧水をやれば、良い結果になると思います。渋滞がない、渋滞がない、渋滞がないので、突然切れるかもしれませんが、言いたいことは、えるだけ言います。このキスで